福島で原発事故も起きましたそれまでも私は原発に対してがくとした不安しかでした。大変なことが起こったんだから政府は国民の安全を第一に避難や生活保障を最優先に取り組み原子力に関する全てのこと電力政策も含めて大きく見直されるだろう私もこの段階では今ある原発の安全性が比較的高く必要な数の原発は運転しながら5年10年をかけてゼロを目指していけばいいなと思っていました しかし当然政府の放射能の被爆情報の出し方の悪さから大勢の人々は日本の大量飛行を起こしました自分たちの不利な情報をコントロールして隠していたことが分かってきましたそこで新聞テレビだけではいけないとツイッターなどから情報を得るようにしましたそこでは目の前の霧が晴れ渡るように新鮮で清濁混合の情報があふれ返っていましたフリーの千春さん上杉隆さん岩上康美さん 田中裕作さん、そして隣の隣さんは情報を隠蔽に走る東電政府から独時に集中した情報を発信していました。世界の見え方が激変しました。2番、政府の対応への不振。福島などから 大, 量大規模な避難も始まらず、避難区域は10キロ、20キロと小出しに広がるだけで、福島や郡山市のよ人口密集地が含まれないように避けていると感じました。 子どもたちには学校集団扱いするだろうと思っていましたそれどころか4月にはなんとか校が再開されてしまうではありませんひどい汚染自体に来たり子どもを取り残すという選択を政府がしておりますコスゴさんの辞任で有名な子どもへの20ミリシーベルト問題がありました放射能防護のそれまでの基準一般人には1ミリシーベルト年間をあっさりと東電が原発事故を起こしたとさに放射線管理区域5ミリシーベルト年間。 18歳以下立ち入り禁止飲食禁止・止飲食そのるかに超える危険な場所で大丈夫と言い出してはているというか巨大な原子力村政治家官僚事業者研究機関報道メディアが東電の引き起こしとの事故をお廃化して放射の被害を引いて賠償額を減額原子力村の完全復活を企んでいるのです日本人の生存を脅かす巨大な敵が姿を現しました 政府は次々と言いしましたそしてテレビ新聞も無批判に取り流していましたメルトダウンはしていない放射性物質は拡散していません関係21か県外の地域は安全です年間2 0ミもらっても大丈夫です外産物農産物食べても安全です事故は収束しました安全な地域には戻っていただく大井原発の安全は確認しました私の責任で再開発させます など国民の心配していることに対して全てが嘘でしたそして一方で野田総理当時財務大臣でしたがいち早く東電は潰さないと言い出したと伝えられています消費税増税に熱心な野田さんが消費税上が増税の名目にしようと震災員の公をわざと送らせたとも噂されていますありそうな話です実際政治がいち早く取り組んだのは東電救済法でした この7月31日に政府から電に1兆円われました原 発, 原発事故を起こした東電の責任経営陣株主銀行が追及しないことになってしまいました本来は原発事故を起こした東電には強制捜査を受け裁判を受けるべきものですそして企業の責任の取り方は資産売却して被害者への 100% 賠償それが当たり前ですお金が足りなければ破綻処理です これがルールです。電気が止まるはずがありません。日本航空の飛行機は今も飛んでいます。賠償は一方の責任者である政府が引き付けばいいだけの話です。福島事故を日本再生の機会と捉えるならば、大胆な電力改革につなげる好機なのです。東電を買いたい、売却して、発送電力にして、複数の発電会社が科学競争する健全な社会を作ればいいのです。自己収束も国が別会社で対応すれば、 費用もはっききりして国民負担も最初にででるのです。現在、まあ、原子力村は政府中枢にはび取り国民の安全よりも村の存続を第一に優先させています政府はあらゆる点で国民欺き裏向きました選択への回答以上申し上げたように政府規制官庁が被害者規律で原維持政策を改めない限り原子力を管理する能力は寛容であると断言いたします 選択にあります3つのシナリオでは30年までに出るわけは不足じ全原発を停止して入る核燃料負担と除染技術を残して原子力からの完全撤退を強く求めるものでありますそして政府間から原子力の無理やら委員を全員追放し放射線防護の安全基準を横け原則で見直し年1ミリシーベルト以上の地域には全て避難の原理が与えられるべきだと思います被害者の安全救 規制庁賠償において現売春で地震乱者への賠償について協議が行われた際賠償範囲を狭め20ミリシーベルト以下の人には保証を打ち切ろうとしたり眼強に抵抗したいと言いました今国会で規制庁人事委員長にこう推薦されている田中俊一さんです一貫して当然の賠償を厳格する方向を主張し被害者切り捨てを進めた張本人であります規制庁の委員は原子力の裁判からの 決めるような重大な人事であります広く国民に公聴会なので資質を吟味して最高裁判事のように国民審査にでもかけるべきものなのです国会事務所法則報告にも規制庁の独立性が最重要事項として挙げられております事業者などの利権の影響を排除することが求められているのに最初から原子力村の真っ只中の人を選ぶと規制庁の設置目的を完全に無視した暴挙です 原子力村に関わって人間を一度反省を口にしたからという理由だけで万引き常習者に裁判官をやらせるバカがいますか成長を有効に機能させるためには、委員を原子力に明確に反対の行動とてきた方にすべきです。小出先生、僕の母 は, 人人は人ので、そのために自民党内では不倫所有な場所政府・検視人には白紙撤回して、国会事故庁の趣旨に沿った形でのやり直しを求めます。 以上で私の意見を終わります。